ムジャック惑星パンドラ史上最強の支配者そんな暴君誕生のお話だちょっと前まではやつも大企業の下っ端だったパンドラの月エリピスにある巨大なボルトの存在を知りボルトハンターを送り込んだあとこの黄色いポンコツも だがゴっさンはローストレギオンだった数年前ローストレギオンたちは月の地表が割れ地中に落ちていたそこでボルトを見つけ悪の手から守ろうとジャックの持つレーザー砲を奪い 月ごと破壊しようとしたしかしどんな大軍の利きでもエイリアンの手を借りてもジャクは止められないスゴ腕ハンターのローランドとリリス天才メカニシアンのモクシーがジャクにかがわりハイペリオン社のロボット軍の使い 宇宙ステーションの奪い返しただが強すぎる力はジャックに狂気をもたらしたパンドラの新たな支配者を目指したのだ